三林新闻翁的皆さん大家好我是傻锄楠 に来たの三年ぶりなんですけども、やっと来れたっていう感じです。なのですごく嬉しかったです。台湾は、うん、まあまずご飯が美味しいもそうなんですけど、すごく人が親切です。優しくてみんないつも笑ってて、それがハッピーをもらえるから。 昨日は北京ダックとあと台湾の多分高級レストランに連れてっていただきまして全部出てきたものが美味しかったですあとお気に入りはライスケーキがお気に入りでしたあっ<音楽>、like Like, <笑>やる予定は今考えていますので、えー、ぜひあの詳細が出るのを、ね、SNS をチェックしていただけたら嬉れしいですまたすぐに台湾に来る予定はありますので楽しみに待っててくださいえっ、ー 私は結構お昼から友達とカフェ行ったりとかするんですけども最近はちょっと遠出をするのが好きで友達にドライブとか連れて行ってもらってます。 そうですね。まだ未知ではありますけど自分の限界を超えたいのでどんどん成長していけたらなって思いますとにかく新しいお仕事とか新しい挑戦にもどんどん挑んでいきたいと思ってます<音楽>はいえっ、ー、と昨日あのファンイベントがあったんですけどもやっぱり会うのがね3年とか会いたるファンも たくさんいたんですけどももう変わらずにむしろその前よりもたくさん私に対しての熱意を伝えてくれて会えたことを喜んでくれてなんで今後やっと海外に来れる日が増えるのでもっとファンの人たちと会えるのをすごく楽しみにしてますあとは本当に長い間応援してくださってありがとうございますこれからも頑張るのでよろしくお願いいたします